どうも、でです。今日もね、また違ンミステークのコーナーやっていきたいと思います。違うメンミステイやっていきたいと思います。じゃあ、いつものシリーズでどうぞコンディションは皆さん。speakers. I often hear when I ask、um, some friends or students How was your day? Very tired. That's the very common answer I hear. Well, we have to remember that the question is about the day. My day was very tiring. That's okay. How was your day? My day was very tiring. Or, how was your day? I'm very tired. That's alright. Number one is the best, number two is a l e right. Tiring gives tiredness, gives the emotion. Tired, you get it. One more example. This movie is so boring, gives me the emotion. I'm bored. How was the movie? It was so boring. I was bored. ではどうだったでしょうかまあね今日のちょっとイントロはおかしかったんですけどまあそれに対して、まあ、それを取り返すようにちょっと、ね、真面目なやつにしたんで、まあ、あのタイヤードとかタイヤリングの間違いとかあとはサティスファイン、サティスファイ g みたいな間違いって結構日本人してるんですよで一番やばいのがボーリング g と b ア r のやつなんですね例えば暇な時に I'm so boring って言ったら You're not boring! あー you. <笑>あクソつまんないやつ 僕はくつまんない人なんですって相手に伝えてる意味になっちゃうんですね で, であの正しいのは何なのかっていうと「I'm so bored クソ暇だわ」って感じになるんですよでこの「ボ no, ーリングの言わないや t ぱり」「いやいやだもん」いや、yeah, yeah. そんな感じであの今日やったことっていろんな形容詞で使われてくる間違いと、まあ、あの正しいやり方なのでじ、まあ、しっかり覚えてもらってで、まあ、これからねそういう間違いをしないように ぜひ活かしてみてください。では、今日の動画を見てくれてありがとうございました。バイバイバイバイ